おはようございます六代す代目で畳の寿命、張り替え、時期、えー、それはだいたいいつ頃なのかとよく聞かれます、えー。通常はですね、今よく言われるのが、裏返しをだいたい5年以内、表替えだと大体10年ぐらいでと言われますが、 最近のまあ表替えのスパンを見るとだいたい20年経ってからの表替えが多いです。20年使って初めての張り替え。だいたいそんぐらいになるともう畳表の表面がすり切れてだいぶ真っ白になって、まあ下手したら破れてたりですね、しています。えー、よくその20年経ってから裏返しまだしてないからとか、 言われることもありますけどあまりおすすめはしません、えー、中の縦糸があの湿気でやられて切れてしまったりとかですねそういうこともありますし、えー、20年も経つとだいぶいろんなものをこぼしたシミとかがあってあの裏返しをしてもあまり綺麗ではない場合があります、まあ、20年ぐらいの床材はだいたい 表替えは大丈夫です。土台の方がまだしっかりしてる場合が多いので。えー、ただし、あの、畳床もよく踏むとことか凹、まあ、んじゃいますし、まあ、どうにかすると床の糸が切れてしまいます。切れてしまうと床が膨らんでしまって凸凹になったり し, しちゃいますので、まあ、そうですね。30年とかなったら、もう、たい身長が多いです。 えー、最近の畳替えのスパン20年ぐらいが多いと言いましたがまあ理想は10年ぐらいとでほんと5年とか8年で表替えされる方もやっぱりいますそういう方のとこはやっぱ畳がずっと綺麗な状態で保て て, て定期的に畳の補修もできて長持ちいたしますやはり 畳もお手入れと定期的な張り替えが寿命を伸ばしますあまり頻繁な表替えはちょっとやめた方がいいかもしれませんけどまあできれば裏返し5年以内表替え10年以内ぐらいでよろしくお願いします6代目でした What?、Wow.